です私たちのユーラシア日記も上中下で分けるとすれば中編が終わりました長かった長かった<笑>上辺はマジでいい暮らしをさせてもらってコメントがないというか、はいはい、綺麗だった美しかったすごかったぐらいでもまとまってしまうんよねはいはいはいはいは、ね、はねは 学びっていうか感じたことっていうかものすごく言いたいことがたくさんある中辺になったなと思うどうです思ったよりやっぱきつかったですか思ったよりきつかった結構ワクワクしながらさこれから 俺金持ちにななれるっちゃんみたいな<笑>物価が日本のが高くなって俺金持ち気分が味わえるっちゃんってちょっとワクワクしてだけどマジでなめてた日本円が高くなるっていうことは周りが貧困になるっていうことをよく理解せずにあの話をしてたなっていうのはもう強く思う、うん、イラン入国の際に通ストビザが俺だけ取れずにやむを得なくどうしよう別行動をせざるを得なくなったっちゅうね 人生の初めての1人旅をイラン入国も交えてすることになってファンの方から応援のメッセージがちょうど届いてさ俺1人孤独になっとってさもうめっちゃ心に染み込んで温まって泣いてしまったんよねあ俺1人で旅をしてるんじゃないんだなっていうのも確認することができたしあの1人旅を経験する前の俺に 言, 言わせてくれるのであれば。 お前一人にも並んで何が挑戦かって言いたい全体的に、まあ、トルコは俺はめっちゃ好きな国でした住んでもいいぐらいスタンブールは特にめちゃめちゃいい国時の流れが独特ですよねインドもそれはそれで独特なんですけど西アジア南アジアこの中級編は異文化をかなり経験できましたよこれが今回一番大きかったのかなインド突入はヤバかった 実際ねいやぶっちゃけよ俺は、ね、チ CM としての空気感やばくなかった CM 崩壊の危機というか、はいはいはい、空気の悪さ基本最高46度とかにもバンバンも体感52度とか意味わからんことになっとって貧しさも加わってそれでなんか変なもまたカ食わないか下痢をそれで出すっていう中での人間関係の保ち方って俺 今超えたと思うのよガンジス入ってなお俺だんまた病気したりしてさ、まあ、それは買い入ったのが悪いインドもインドの面白い面白い国でしたよねインドは人生観変わる国って言わ れ, 言われるじゃないですかおうおうおうよく自分探しの旅とかってインドに行く人多いじゃないですかおうおうおうやっぱ気持ちはわからなくもないおうおうおうやっぱ全然日本人とのライフスタイルも全然違うし洗濯スラムという通称呼 ば,、はいはい、呼ばれるのかわからんけどあそこを見下ろしよってさ見下ろしてる自分もいた あ見お光景を見下ろしてるんじゃなくて人格的に見下ろしてはかわいそうだなこの人達みたいな雰囲気に魔女をし潰されたもんねなるほどまあでもそれは講師さんの感覚ですああああその人たちにとってはそれが幸せなそ う, そうそう幸せで日常っていうかねそう思う自分もちょっと嫌やったよねあ ここままで俺豊かなな生活に染まってるんだみたいな昔の時代でいうのは貴族と農民みたいなアニメの模写とかであるやんちっちゃな子供がさ「わらわ誰に口を聞いておるんじゃ」みたいなクソ金持ちがいない。 豪華なハッピーみたいなのを着てさ、はいはい、農民たちの大人みたいなのをベシーってこう蹴ったりしてさ俺あれを見ると気持ち悪さ何この汚れた心みたいなもう俺はそっちやもんねこう俺の心の汚れ方というかポジションの取り方がだからそういうのを感じれて 俺は世界観がそういう意味でも変わったなと思ったあの千原政治でさえ、うん、インドにはもう二度と行きたくないって言ったらしいけどねそうなんですね、うん、多分季節柄もあったなと思いますよ結構暑い時期だったじゃないですか、うんうん、だから多分日本人観光客も全然いなかったですし一、うん、人も見なかったですよ一、ね、人も見なかったかもっと多分涼しい時期秋とか冬とかその辺に行けばまた別の楽しみ方ができるんだと思う交通渋滞とかみんな車ももうミラーも全員畳んで作って もうガシャンなんかもう言うのは当たりながらみたいなねあ、はい、っ危ねえこいつみたいな当てて止めるぐらいのね、はい。イランは一番入国前と入国後ではイメージを一変させた国でもあったよ ね, ね今思えば、まあ、日本人でな感覚だとそのインド人とかバングラデシュ人とかと比べたら結構いい生活してるなっていう、まあ、やっぱオイルの力ってでかいんだなって思うんですよね 親切、うん、イラン人もホント親切ですよ、ねうん、こうした UAE 王でしたドバイ逆にまた金持ちの世界よね、はい、あそこがねあれはなんか休憩でしたよね完全に紀伊國屋で3時間立ち寄りするっていう、うん、<笑>手にかいてるのフグオたような富豪ちがお買い物をドバイモールでね、うん、でも案外安かったけどよかったよね確かに UAE もご飯もちゃんと選べば安いですし宿もちゃんと選べば安いです、うん、でもオフシーズンだったっていうのもあるんです、うん、ドバイは本当に観光したって でも新婚旅行とかで行くならめっちゃいいんでしょうねもっとあるんやろうけどね俺なんか金がなかったっけ確かにそんなにたお金を使った楽しみ方は千んやったもんねはいはいこの今回中級編で日本人ほとんど見なかったじゃないですか、うんうん、ドバイにはいっぱいいましたよ、はいはい、もう下巻に入りますよえどうなんですか今の心境的にはでもまだ俺不安は取り除けてないところはある 楽ですよあの大きな地図を見てさ、今、僕たちここですよ、こっからこう行くんですよって説明聞いたときさ、これマジで行けるのかと思ったもん、俺、はいはい、いやこれをできたんだったら、それだけですごい、それはフィルミングできたんだったら、なおすごいって正直に思えたし、うん、でも見どころ、めちゃめちゃありますよ、ね、しかも日本人に身近な観光地に行きたい、ね、やっぱりでも距離的に近いですし、西アジア、南アジアよりは行きやすい国にこれから行 きますすかからい、うん、いい経験できるんじゃないかなと思いますけど、ね、うんもっと行きたいなって思ったら現実的に行ける距離になるっていうことはしっかりとこう伝えていきたいっていうところはあるよねこ、うん ん, うん、んないいところありますよみたいなところできる限りはね中級編は本当に自分的にもう大きく人生観が変わる旅の旅路でした最終章に向けて私たちハッスルしていきますので<笑>続編の方も楽しみに待っててくださいそれででは最後ままごご視聴いいたただきありがとうございました ハッシュタグコーシ。